な、は、る、い、さあ<笑>始まりました「少量チャンネル」第1回目です第1回目えっと翔太に急に言われたんで<笑>何を話してくで、ね、いか全然分かんないんですけどネタは何ですか今日のネタはえー、っと何についていや僕らあのまあ同性のカップル そう予約っていうのもおかしい話だけどね。 ーートナーシップ先生ができるようになったんで中の人が、うんうん、で、まあ、その当日、うん、初日にね予約をして、うん、まあ先生をしたんですけれども一第1号かなと思いき や, いきや実は行ったら3組目だったというねだって、えー、でもみたいな、ね、一番最初に行ってさそうだけど予約開始日俺が予約したんですけど予約開始日の<笑>、うん 予約開始受付時間ちょうどに市役所に電話してそう予約を取ったら何にもかかわらず3組目だったっていう何かね裏があるのかいやでもその調べたんですよあの、第1号が誰 だ, 誰,、まあ、誰だったのかじゃないですけどまあ、ネットで調べたら まあ女性同士のカップルなあ、のうた、うんで結構まあ年齢もまあ50代くらいのカップルみたいな感じだったんですけどあ、まあ、中野区でそうい う, あなんていうの同性婚<笑>、うん、パートナーシップを、うん、あのやりたいじゃないけど、うん、そういうのを結構積極的に進めてたのか。うんあのうん 区の役、うんうんうんうん、議員さんっていうのうん議員さ ん, ん何いうこと議員さんがその区のほら市議会議員みたいな、うん、なんかそういう方がいるみたいで、うんうん、なんかその同性愛者の方に、うん、あと一緒にそう な, んなんかなんかそういう活動されてた方が第一号みたいならしいですよね。 仕方ないね<笑>いやー そ, ねそれは仕方ないです仕方ないよねでその画像っていうか、うん、を見たら区長、えー、室っていうんですか区長室で区長、ね、さんもいて、うん、なんかいろいろ区役所の方もいて、うん、みたいな感じで応接場みたいなところで、うん、先生をする写真がアップされてたんですけれども、うん、まあうちらはね、うん あの上の方の、方なんか会議室で<笑>そうしましたねうーんなんか俺服装何でもいいとか思ってたけどなんか<笑>この人が<笑>なんかシャツ一緒に揃えてみたいな感じで何のためとか思ったりしたけど そ, それ大事じゃのえなんでじゃあちゃんとまあそういう節目の時ちゃんとした格好で挑まないとね って思うじゃないですかまあまあまあまあでまあ そ, それが9月にあって9月の6日、うん、で11月、うん、11月に11月4日披露宴を行うと<笑>中野じゃないんかい<笑>行うんですが ここで、えっと、ここで、ここ、まあ、どこですかあの、<笑>ちょっと待って見てるところはわかんないから、<笑>じゃあここ、こあのじゃああの こ, こで、俺に行きたい後ろ、木めっちゃあるけど、どこみたいな感じになってるから、井の頭公園です。井の頭公園にこんなところがあるのかっていう。<笑>え、のえ井の頭公園ってこういうイメージじゃないのなえ、だってみんなほら 井の頭公園のあのなんていうの池あそっかそっかそっかそっかあっちの方が多分有名だと思うんうんううううんうん、うんんそこからちょっと西園の方にあのジブリ美術館の方の、うん、に向かう途中のベンチで、うん、お送りしてます<笑>でそうだから<笑>ここで<笑>俺から聞きたいことがあって誰に私に ああいやまあ 週, <笑>週間前あの披露宴を披露から一週間前一週間ちょっとあと少しでなりますがああまああと一週間ちょっとで披露宴だよっていうことなんでちょっと日本語がちょっとよく分かんない<笑>なんか豊富でも感想でもあれば聞かせてください うん、いやーもう楽しみでしょうがないですよホントに色々準備してきてねっ、うんうん、すごく楽しい披露宴になる、うん、予定なので、うん、ゲームしてねオープニング動画も井の頭公園で撮ったんですうんねえそ う, そ, う、ね、それも近いうちまあ載せれればいいかなと思ってるんですけどこっ恥ずかしいけど<笑>、うん なんかえ披露宴のね、ねかかななんかさそので例えばさ去年の今頃<笑><むしろ笑> 去年のさ、今頃、11月、去年今頃10、うん、<笑> 10月の後半でさ、うん、多分、まだその、中野区が、うん、あの、なんていうのかなパートナーシップ先生始めるってこともまだ知らされてなかったと思うの、去年の今頃って決まってなかったよ ね, よね決まってなかったし、で、それが多分、決まったのが多分 年明けてからの1月、うんだからなんかそのこの1年でここまで持ってこれるとは思ってなかったし僕、うんうん、確かにうんだからなんかなんかそれもいろいろ進んでるんだろうなーと思って、うん、だから最終的にはそ の, その何パートナーシップ 先生とかいうそういう概念じゃなくて、うん、男女と同じぐらいの結婚っていう枠を、うん、戸籍とか、うん、そういうのを作ってほしい作れる未来であってほしいなとか思ったりはする確かにね、うん、そうですねそう、うん、あのちょっと話変わるんだけど、うん、あのもう11月ですよ年末調整の時期です 会社から年末調整のね、うん、あの書類を、うん、まあ今ハイテク化して携帯のアプリとかで、うん、その確定申告の、ねうん、まあ、年末調整のあれができるんですけど、うんうんうんうん、そうやっぱりねそういうのやってるとね配偶者ああそうだよね、そういますかいませんか、うんまあ、パートナーシップ先生はしたんですけれども、うん まあそこまでのねやっぱ効力はああ、うん、ないから配偶者なしってするとちょっとやっぱり、うん、まあでも複雑ではないけどねそういうあうんちょっと残念だなみたいな、うんうんうん、あります ね, すねだからさ、さその区の区 あのその中野区に出す書類とかもさ、うん、配偶者ってなった時にさ、うんうん、じゃあはその中野区が定めてくれたパートナーシップだからそこに書いていいのかどうかみたいなさ、うんうんうん、もうなんか曖昧にしてる部分はあると思うのね、うんうんまあ、これからなんじゃないかなうんうん、うんうん、でも中野区も始まったばっかりだからこれからまた変わっていくんじゃないかなわ、うんうんうん、かんないけど。 そうだね、うん、だからなんかで俺なんかやっぱりゲイの中でもさ、うん、そのパートナーシップ組んでる人って多分ゲイ人口からしたら少ない方じゃない、うん、正直めちゃくちゃ少ないよねだからその自分たちの周りでパートナーシップ組んでる人がい な, か い, な, か い, ないから、うん、なんかそういう話もあんまり聞けないし。うんうんうん でも逆に言えば、うん、なんかこれからしたい人とかいたらね。ああ、そうだね、うん。入れるって。うんうん。そっか。アドバイスできる。うんまあ、そんな大した、うん、あれでもね手続き的にはめちゃくちゃか、うん。必要書類さえ集めて、一緒に住んでれば、先生できる。住所が一緒じゃないと。そう、住 所, 一緒住所が一緒。もしくは、一緒に住む予定じゃないとダメなんだもんね。 あーそうだね、一緒に住む予定とか あ, あと あ, あと中野区に住んでないとダメですあそうそう結婚してるかどうかとかああそう今だからそれも<笑>いねえだろって思うけど<笑><笑>いたらしねえだろって<笑><笑>思うけどあと二十歳以上かあーそうかもそう二十歳以上で会なきゃいけないとかもあったりしてう ん, うん、うんうん、そうっすねだ、ね、から<笑> 本当気持ちいい今日天気良くてまあ、っていう感じで。はい第一回目第一回目少量チャンネルまあ初回はそんなに長くないですが、うん、またいろんなことをつぶやいて発信できればいいなと思ってます。とりあえずはあれですよね、はい、今度披露宴そうあるから披露 宴, 披露宴あるのでそれをの時の内容と。うん あと、新婚旅行、熊本旅行、の内容とかね、ねいろいろお、うん、送りできればいいかなと思います。というわけで、はい、気に入っていただければ、チャンネル登録と高評価ボタンを押していただければ、よろしくお願いします。ではまた